あ, あよくできた、うん、よしって感じ猫あ猫なのね俺ねじるかと思ったから猫じゃないですね<笑>そういうお手本があるわけねやっておりますじゃあそうそうそう青っぽく変わってくるどういうもん溶け出したんじゃないか<笑>っていう、ね。ね<笑>捨ててじゃーって捨てて<笑>おとると女高域でもいいけど、うん、はい取ってあでも結構細かい 模様できてるよね、うん。よしって感じ。でこれがね、もう数日経つとその表面がまたこう酸化ひ酸化して色がいい感じでくすむので。